なんでたの?えー。ええ。何でん遊んでってこと?。時々さ。撫でて欲しくて泣くよね。あ ジャンんおはよういはいパンちゃんもおはよう<ス>ああ今日も一日が始まります 眠いね。ねー<笑>あなたは眠くなるよ。ーちゃんくんちょっと重いと思うけど、でもあったかいよね。 見せたかったよそろそろ上がってくる頃だと思うけど。ジェン君あ、寝てる。そのまま寝てる。 I'm g o n n o ちゃんいい子、ね、はーいいはーいいストーブの前で落ち着くんだね。なんで呼んでたの うい、ん、か、ねうん、そっか、がね二番。 スリスリする角が欲しいのかな。なんかこれはカラッ高いから。らじゃあこのお菓子の箱どうぞ。じゃあ<笑>あ。乳首。ちょっと引くか